ついにトカゲの尻尾切りが始まったとみていいのでしょうかどうも政治いろいろの学なぶですいろいろと物議を醸していた正義連前理事長のユンミヒャン氏に対して韓国与党ともに民主党が除名処分にする方針とのことです連合ニュースの記事を引用します 疑惑が浮上した段階で厳しい処分を決めた背景には、宅地開発などを手掛ける公共機関、韓国土地住宅公社の職員らによる不動産不正投機疑惑で強まった不動産問題に対する国民の批判的な世論がある。ただ、一部の議員は疑惑を否定しており、同問題をめぐる波紋は続きそうだ。同党の故四人、 主席報道官は記者会見で、不動産投機に対する国民的な怒りがあまりにも強く、政治家への批判的な国民の世論が強まっている、として、不動産投機疑惑だけは先制的な措置を取らざるを得ない、と述べた。旧日本軍の慰安婦被害者支援団体、日本軍性奴隷性問題解決のための正義記憶連帯、正義連、 前理事長のユン・ミヒャン氏ら4人は不動産名義信託、3人は業務上の秘密利用、5人は農地法違反の疑惑があるという。同党は疑惑が解消すれば復党させる方針だ。ただ、比例代表選出議員が離党する場合は議員職を失うため、ユン氏ら2人については除名処分にする方針だ。は 無罪推定の原則上過度な措置だが国民の不信を解消するため無所得議員として公正に捜査を受け疑惑を解消することを期待すると述べた。とのことです。伊藤勧告除名処分を受ける議員は全部で12名そう至る原因は全員同じで不動産の違法な取引とのことですね不動産投機という言葉を使うと 一見問題ないのではと思ってしまう可能性もあります。が、韓国の場合、ちょっと事情が違い、純粋な不動産投機というよりは、政策によって値上がりすることが確定している情報を事前につかみ、投機したという形に近いと言っていいと思います。どちらかというと、インサイダー取引に近い印象と言えると思います。ちなみに、記事の中にもありますが、 一部の議員は疑惑を否定しており、離島勧告は不当だと訴えている模様です。その一部をワウコリアが記事にしていますので、一部を引用します。ヤン議員はこの日声明を出し、国民権益委員会の農地法違反判断について、母が詐欺にあったとし、離島勧告処分は不当だと主張した。ヤン議員は、母は 不動産業者と企画不動産詐欺に遭い、計13件の不動産を保有することになったとし、母が詐欺に遭って保有した不動産購入に私が関与したり、金銭的な取引関係がないという事実は、政府合同特別捜査本部の5月17日の不拘束処分で確認されたと述べた。ユン議員も国民権益委員会から、 不動産名義信託疑惑を受けたことについて、高齢の義理の母のためとし、今後の調査には誠実に応じると明らかにした。ユン議員は、義理の両親は義理の姉名義のキョンサンナムド・ハミャンの田舎の家に住んでいたが、2015年3月に義理の父が亡くなり、義理の母一人でそこに住まわせることはできず、家を売却せざるを得なかったと釈明した。 とのことですが、一人目のヤン議員とは、比例代表のヤン・イオニョン議員、二人目のユン議員は、例のユン・ミヒャン議員です。ヤン議員の言い訳がよくわかりませんね。不動産業者に騙されて、13件の不動産を保有することになったとは、騙されて買わされたということなのでしょうが、13件も交わされるまで気づかなかったのでしょうか。 完全に欲の皮が突っ張って、次々と購入したとしか思えないのは私だけでしょうか。ヤン議員もユン議員もいずれも母を言い訳に使っています。なんとなくですが、こういう姿勢を見ると、年長者を敬うという儒教の本来の教えが、韓国ではねじ曲がって伝えられているのではと思ってしまいます。さて、ユンミヒャン議員です。 当チャンネルでもたびたび取り上げお伝えしてきましたが、ユンミヒャン議員には過去から疑惑、問題行動が多数見受けられました。旧定大教の理事長時代には、自称元慰安婦たちを自分の駒のように扱って、自身の金儲けに利用し尽くしています。慰安婦問題という自身の金鶴が決して解決することがないよう、1997年の アジア女性基金を受領した自称元慰安婦たちを裏切り者と糾弾し2016年日韓慰安婦合意によって設立された財団が自称元慰安婦に対して償い金の支給を始めた際にはアジア女性基金の時と同じように受け取り拒否を迫っています有名なイヨンス氏とも仲違いを起こしておりイヨンス氏が過去に 私は被害者ではなく私の友達がと語ったことを暴露しています。要するに、ユン・ミヒャン議員にとって自称元慰安婦とは保護の対象でも名誉回復されるべき存在でも何でもなく、ただ単に自分の金儲けの道具でしかなかったわけですね。さすがの韓国国民も、この赤つなユン・ミヒャン議員に対しては冷たいと見え、 急断する声が非常に大ききくなってきていましたこれほど悪辣なユンミヒャン議員を文政権が切れなかったのは、ひとえにユンミヒャン議員周辺にある北朝鮮との太いパイプにあるとみて間違いありません。ユンミヒャン議員の寄付金流用の噂が流れた際、北朝鮮メディアは異例ともいえるユンミヒャン支持のニュースを展開しています。保守一味が進歩団体を 日本を売り利益を得る反日勢力と公然と罵倒し、真相究明をわめいていることこそ泥棒の稲売りだとする記事を北朝鮮祖国平和統一委員会のウェブサイト、我が民族同士に掲載していますね。北朝鮮がこれほど堂々と韓国の議員を擁護するのは非常に珍しいことです。ムン大統領がキム・ヨジョン氏にアメリカ産オウム、 生まれつきのバカ、人間のクズと、これでもかと言わんばかりに罵倒されているのと比べると全然違います。それくらいユン・ミヒャン議員の持つ北朝鮮パイプは太いものだということがわかると思います。そのユン・ミヒャン議員を尻尾蹴りにするということは、ムン大統領にとってユン・ミヒャン議員経由の北朝鮮パイプはもはや必要ないということなのでしょうか。一つには、 韓国国民のユンミヒャン議員に対する怒りが相当大きくなり、このままでは来年の大統領選挙に支障を来すという判断もあったかもしれません。おそらくこれが尻尾切りの一番大きい理由でしょう。もう一つ考えられるのは、米韓首脳会談の結果です。首脳会談直後の米韓共同声明で、バイデン大統領は2018年のシンガポール共同声明や、 韓文ジョム宣言を土台とした外交と対話という文言を入れています。この文言をムン大統領がアメリカが北朝鮮との会話を開始してくれる。北朝鮮に対してハノイ会談の時のように我が韓国がアメリカが対話を希望していますよともう一度イニシアチブを握ることができると勘違いしたのではないでしょうか。ムン大統領は勝手に解釈を拡大し、 アメリカは北朝鮮への経済制裁解除を視野に入れている。その条件を持っていけば北朝鮮も必ず交渉のテーブルにつくはずだし、我が韓国が米朝間橋渡しのイニシアチブを取ることができると思ったのではないかと思われます。アメリカという後ろ盾、そしてアメリカによる経済制裁解除という条件を手に入れることができたので、たとえユンミヒャンパイプをなくしたとしても、 十分対応可能だろううととと見たのでではないかといかことですちなみに、ムン大統領のアメリカは経済制裁解除に踏み切るという勘違いは、共同声明発表直後にブリンケン国務長官が、北朝鮮の完全非核化が台湾の条件、ボールは彼らのコートにあると言及したことで完全に否定されているのですが、まあ都合のいいことしか耳に入らないムン大統領ですから、 この発言の意図をしっかりと汲み取れているとは思えませんね。さて、今回の文政権によるトカゲの尻尾切り、どういう影響が出てくるでしょうか。韓国国内的には、一時的には、文大統領の支持率は上がるかもしれません。ユンミヒャン議員は相当韓国国民に憎まれていますからね。ただ、北朝鮮がどういう行動に出てくるかは予断を許さないと思われます。